演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますこちらファミリーマートのきなこ揚げパンを食べたいと思いますうん揚げパンってなんか懐かしい雰囲気ですねきなどういう感じになってるのかな見てくださいよこれ本当にきなこたっぷりまぶされてます、ね、でもこれ 下手に沿いましたが間違いなく三月になるタイプなのでもうこのまま行きますねではいただきます。ココこれは形に食べると無せますね。パンは本体は割とふわっとしていて噛んだ瞬間に口の中で優しく届けていくような感じでしたね。 で、外側にまぶされているきなこの香ばしさがうまくかまにっていてとっても美味しかったですが揚げパンっていわれにはや、ね、サクッとした感じはなかったですねまあ油切ってるわけでもないのですがちょっと物足りないかなと思える部分がありましたのでこちらもテストさせていただきますうーんやっぱり普通のパンとちょっと違わないような気がするなご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですヘイエン。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします